でと次の例はですね、あのテキストの例 4.92 ということで、そのここではその今度は無理数の連分数近似というのを考えます。でと先ほどはですね、その有理数の連分数展開をするのに、まあ、有機率のご情報が使えますという話をしました。でえっと、無理数はですね、まあ、必ずしもその、まあ えー、と有限界の操作もしくはその先ほど有理数の、えー、連分数展開の時のようにそのユーグリッドの誤情法を使うということは必ずしもできるわけではないんですけれどもただその、えー、っと連分数の作り方がですね割とその有理数の連分数展開とあの類似しているところがあります。でです の, であの 先ほどとは手法はちょっと異なるんですけれども、その、なんか条件を満たすようなその分数の作り方の趣旨っていうのはかなり似たところがありますので、まあ、その辺に着目して、この無理数の連分数近似っていうのをちょっと計算をしてみたいと思います。でここでは、えー、と実数 α のです、ね、を先ほどと同じように連分数で近似することを考えます。で えっ、ー、と、アルファワンイコールアルファと置きまして、で、えー、まずこういう気温は出てきましたけれども、ごめんなさい、えっ、ー、と、ごめんなさい、ちょっと待ってね。こういう気温が出てきましたけれども、qi イコールこのアルファワンのーフロアですね。えー、これは、あのー、アルフ αi のその整数部を取ったということですね、qi というのは。あの今回はその先ほどのように、あのー、 整数同士、あじゃあ有理数の整数部を取るには、その分子を分母で割った小があの整数部、その有理数の整数部として出てくるんですけれども、実数はそういう計算はできないので、まあ、何らかの形で、まあ、この与えられた実数 αi の整数部を取って、それを qi と置くということにしましょう。そして、α の i プラス1というのを、 えー、とアルファ i マイナス Qi 分の1、えー、すなわちこのアルファ i の小数部が分母に来るような、えー、と実数ということにしていきます。でまあこ基本的にはこの計算この式でですねこの Qi とアルファ i プラス1っていうのを順番に計算していくことでこの無理数の連分数近似が得られるというのが今回の話です。 えー、といっても、その、まあ、具体例があった方があの分かりやすいと思いますの、ね、で、えー、ちょっと具体例を見てみましょう。えー、今回はですね、このルート3をですね、あの原分数で近似することを考えます。で、えー、まずここ、スライドの上の方でルート3が与えられておりましてで、まず最初にやることは、このルート3をですね、整数部分と小数部分に分離することですね。 ですので、このルート3の、えー、と整数分がいくつかってことは何らかの形であらかじめ知っておく必要はあります。まあ一応ルート3ぐらいですと皆さん多分ある程度近似値は暗記してるでしょうからのルート3のは 1.7 何度か何度か 1.732 とかっていいですかね。まあそんな数でしたのでルート3の整数部分は1ですよということが分かるわですね。で、小数部分はこの場合 その特に難しいことはなくて、まあ、ルート 3-1 という形で、まあ、ちょっと安直ですけれども、あのこういう形で、あのえーっとまあ、整数とか、それから有理数とか、あとそのルート3の、えー、なんか定数倍なんかを使って表しておけば十分です。でまあ、このようにしてですね、まず整数部分と小数部分にルート3を分けまして、で次のステップでは、このルート 3-1 の部分を あの分子を1にすするような分数の形で表しておきますそうすると、まあ、必然的にルート3マイナス1がその逆数をとって、それが分母に来るというかになります。で、今度は、この分母に来たこのルート3マイナス1分の1をですね、うまくその展開していくことを考えるんですけれども、次のステップはこの分母を有利化するというステップですね。で 多分これ皆さんあの高校の数学でもやられたと思うんですが、えっと、分数で、えー、無理数が、まあ、具体的に言うとここではその、えっと、ルートの入った数が分母に現れたときに分母の有理化するということですねそうするとこの場合は、えー、ルート3プラス1っていうのを分母分子の両方にかけておきますと、えー、これが2分のルート3プラス1というふうになりますの で, で今度は この二分のルート3プラス1をですね、えーと、やはり整数部分と小数部分に分離します。で、まあ、ちょっと面倒かもしれませんが、二分のルート3プラス1の整数部分はいくつかということをあの、まあ、求めてですねで、この場合は1というふうになりますので、そうすると1と、それから2分のルート3プラス1マイナス1という部分に分けて、でまあ、こういう形で表しておきます。 でまあ、結果として、これが1プラス2分のルート3マイナス1という形になりますので、え次のこの2分のルート3マイナス1に着目して、この分母を1にするということにします。でさらに、今度はこの2分、ルート3マイナス1分の2をですね、こう同じように、えっ、ー、と、これはあの分母を有理化すると。 そうすると、2分の2かけるルート3プラス1になるんですが、ここで約分して、ルート3プラス1になりまして、今度はこのルート3プラス1の整数部を見ると、これは整数が、部分が2ですから、そうすると2プラスルート3マイナス1という形にすると。で、ルート3マイナス1が現れたら、これを、 分子が1の分数の形で表すと、まあ、ルート 3-1 分の1という形になるんですが、えー、実はこの形ですね、あの問題が与えられた最初のこの分子を1にするときにもうでに現れておりましたの で, で、ここから先の計算は、あのー、何回も何回もずっと循環するということになります。で、あとは、この連分数の記載の方法としては、えっ、ー、と、この、 各ステップで現れたこの整数部ですね。えー、とこの整数部を1、1個だったら1と2をですね、順番にあの書いていくと、ルート3がえと1、1、2、1、2、1、2、1、2, 2という形で、その連分数に展開されます。で、えー、この連分数に展開されたこの各、その、数のですね、要素の中で、繰り返し現れる要素っていうのを循環節と。 言うんですけれどもこの場合は12っていう循環節これも循環節と呼びますしそれから1212っていうのも循環節と呼びますのでたくさん循環節が見つかるんですがその中で一般的に数学ではの最も上調性の少ない表現を取ってきますからそしたらここでは12っていうのが一番出てくる数の個数が少ない循環節になりますね。それを取ってきてきこの循環節 一番短い循環節の1、2というところにあの、上に棒線を引いて、まあ、この1、2というのが循環節だというような書き方をして、あの循環する連分数を表します。でさらに、えーと、この連分数、この循環する連分数の循環節の長さというのは、ここに取ってきたような、その一番短く、あのまとめ、一番短いですね、この循環節のに現れる数の個数を持って、まあ、こ, のこの数のルート3を 連分数近似した場合の純関節の長さというふうに言います。ここまでよろしいでしょうか。あ、そうですね。すみません、なんか字幕があった吹き出しがあったんですけど、あの吹き出しあるの忘れて全部喋っちゃいましたね。<笑>じゃあもう一回ここのあの計算復習しますと、えー、ルート三マイナス一が出てきたら、やはりここも分母を有理化してで。 出てきた数を整数部分と小数部分に分離して、で、分子を1にすると、この場合は循環節が現れたので、ああのここで全分数の展開が循環するんだなということが分かったというわけですね。よろしいでしょうか。 で一応ちょっとこ の, です、ね、あの無理数を連分数近似でできる場合はどういう場合かということについて少し触れておきますとこの無実数、無理数 α をあの循環連分数で表せるための必要十分条件としてこの α がです、ねえー、と9分の m プラスマイナスルート n という形で表せるという条件であるということが知られています。 ここでは m と n と q は全部整数なんですけれどもこのような形で表される無理数のことを二次無理数と呼んでおりましてこれは整形数の二次方程式の根として定まることが分かっています。 ということで、今回の授業のまとめです。今回は、えーまあ、拡張ゆっくりとご除法の、まあ、性質として、またあの新しい性質について一つ、えー、紹介しました。でそれからあの、拡張ゆっくりとご除法の応用としまして、今回はその有理数の連分数展開の計算、それから、まあ、関連するあの計算としては、あの無理数の連分数近似の計算について、えー、紹介しました。 で次回ですけれども、各種有機のご情報のまた応用なんですが、あの今度はその中国女王算法というのをあの紹介したいと思います。えこれはあの計算機数学では割といろいろな分野で使われている有名なアルゴリズムの一つですでと。テキストではあのセクション 4.8 にあの説明がありますので、まあ、必要な方はですね、また予習などしてきてもらえればというふうに思います。ここまでよろしいでしょうか。 それでは今日の講義はここまでとしたいと思います。お疲れ様でした。